えー、皆さんこんんんこにちは、たです本日はですねルーちゃんの面白いところを18個まとめてみましたんで皆さんにお伝えしたいと思います7年間一緒にいるんですよ実際ね台湾人の方がそうっていう決めつけではできないと思うのでこれはねルーちゃん単体の面白いところとして見ていただければなと思います 第<笑><笑>一個寝る前に台湾洋一の YouTube を見て寝るこれはちょっとびっくりしましたね基本的になんか寝る前ってリラックスした音楽とかお休みワーンみたいな感じで寝ると思うんですけどルーちゃんですね違うんですよ洋一の YouTube を見て寝るんですよこれちょっと謎ですよね<笑>これこれこれ私これ好きこんな感じでルーちゃん見てね台湾に行ったら食べさせたいっていうよく言ってくれるんですよ あこれはまた嬉しくてね楽しい時間だなとは思うんですけどまあ、面白いところだなと思いましてずっと7年間ずっとやってるわけじゃなくてこの家に引っ越してきてからその大きいテレビになって。 もうよくね YouTube ネットフリックスを見る時間が増えたんでその中で YouTube を見て台湾洋一のおすすめが一回出てきたんでそれからハマってねルーちゃん見てます D アウトタピオカを刺す時本気これ面白いなと思ってインスタでねちょくちょく上げてたんですけどもこれはほんとすごいですよ日本人の女性とか結構ねポッみたいな感じ、まあ、ルーちゃんとか他のね台湾の方々は 本気でで刺すんですんよねまずストローの持ち方なんですよね普通に日本人の方はグッと持つんですよねルーちゃんは上を持つんですよね上に親指を当ててほんと人を殺す時のような動撃<笑>で消した確かにタピオカを刺す時にちょっと弱かったりしたらその中の液体がビューッと出てくる時あるんでそれは確かに勢いよく刺した方が安定はします わかるんですけどこれはね日本人からしたら結構びっくりします D35 あなた殴られたことないかな最初言われた時んって思ったんですよね冗談言ってルーちゃん怒らせた時とかに出てくる言葉なんですよこれ日本ではもう本当に言われたことなくてこんなこと言うのは殴るぞぐらい怖い人が言うぐらいの言葉なんですけどルーちゃん気になったくあるんですけど殴られたことないかなっていうのはあるみたいなんですよでも正直言われたこっちからしたら んってなっちゃいますよね。殴られたことは確かにないけどなぁ。これ、私を怒らせたら殴るとっていう多分脅しの意味だと思うんですけど、怖い中でもちょっと冗談魔人な感じがあって、個人的には好きなんで、これはね、面白かったですね。いいすご、ご飯のことばっかり考えてます。もうほんとね、台湾行った時に感じたことが一つだけあって、ご飯が美味しいんですよ。日本ではないような食べ物がいっぱいあって、 その中でも一つ一つ美味しいんですよ。それこそごまンだったりとか、あとネギクレープパイとか。ネギクレープパイって聞いた時は、何なんだろうとか思ってたんですけど、実際食べたらすごい美味しいですし、本当台湾ってグルメなんですよ。ルーちゃんはですね、1日の2回、ご飯どうするって聞いてくるんですよ。だいたい11時と18時とか19時くらい。 確実に聞いてきます。今日ご飯どうする ?LINE とかでも絶対に聞いてきますね。そんだけルーちゃんってご飯のこと考えたんだろうなと思って。<笑>今日ご飯どうするって言われて、逆に自分もどうするって返しちゃったりとなんで、またね、優柔不断なことこがあって、なかなか決まらないことが多いんですけど、B、うーゴ。メモ帳として LINE メッセージが来ます。これは本当にルーちゃんだけの問題なのか、 台湾の方、皆さんやってることなのかちょっとわかんないんですけどあ、変な LINE が来るんですよ。例えば、洗剤を買う、今日何時、美容室、返信不要と来るんですよ。返信不要なのに、LINE でメッセージを送る神経がわからないですよ。ちょっとびっくりしたし、面白いなと思いました。 E, A, San, Su, U, D, 服のタグがついたまま着るです商品を買った時に服にタグがついてるじゃないですかなぜかつけたまま着るんですよねそのタグがついてると盗んだんじゃないかなとかそう疑われたりとか絶対にねタグは着るんですけど私はでもルーちゃんはほとんどの服がつけたままなんですよ謎だなって思います服とか売るときに札を見て値段を確認してから 売るみたいなんですよそれはまあ確かになぁとは思いますけど個人的には結構タグをつけることにリスクを感じてるんですよねそのリスクを冒してまですることかなとちょっと思いますね、D C5、ゲーーの声がうるさいスピーカーで 電話をしてるんでうるさいっていうことですね。まあ家の中でお互いね、自分の時間があるときに、り、まあルーちゃんが電話してるわけです。その電話の時にもうスピーカーにしてるんで、全部丸着声なんですよね。わかってる単語が出た時はちょっと嬉しいなって思った時もあるんですけど、<笑>まあでも言葉のあれがバーって流れてくるすごいね、ラジオのように喋るので、ちょっと改善してほしいなと思う点でも少しありますね。ディーアーサースウ 私、眠れないとか言って、もう5分後には寝てるです。これは当面白いんですけど、まあ、結構、ルーちゃんは、今日ちょっと寝れないから漫画見るとか、結構言ってるんですよね。まあ、5分後、寝てるんですよ。<笑>本当と面白いんですけど、えと思いますよね。パーセ 90% ぐらいの確率で、寝れないの5分後には寝てるんですよ。台湾の方は違うな、多分な。これは面白いなと思いました。T、ジョーコ、旅行の際にも、 体重計を持っていく。うちのは四角なんですよ。ちょっと厚みもこれぐらいなんですよね。これをね、毎回旅行の時に持ってくんですよね。1日2日の体重を気にしてるのって感じですよね。そんなやつが夜中に寝る前に YouTube で、の YouTube にないですよね。旅行なんで荷物は多めになるじゃないですか、服とか。でもその服とかをいっぱい持っていかないで、あえて体重計を持っていくっていうのは面白いなと思いました。<笑>ルーちゃんのお母さんも実際にルーちゃんに言ったことがあって、まあ、これはね、ほんとルーちゃん特有なのかなと思いますけど、持っていくまで体重知りたいのかなってちょっと思っちゃいます。<笑>ディスボン。明日からダイエッとすると、毎日。 言ってることです大抵お寿司とか行ってる時に私明日からダイエットするからいっぱい食べよう次の日も何かしら食べる時に明日からダイエットするから食べよう強い意志を持ってダイエットはやってほしいです私も最近ちょっとあのまた筋トレを始めましてダンベルとか持って結構鍛えてるんですよそれを横目にゆうちゃんは 台湾一の、YouTube、見てるんですよねいつかルーちゃんがね本気でダイエットしてくれることを願ってます正直私はね今ルーちゃんもめっちゃ好きですけどもやっぱりルーちゃんがダイエットするって言ってる以上は頑張ってほしいなと思いま す, いご、えー、です<笑>じゃあ「ええー、ね」ってルーちゃん言うんですよええー これええー、って割り勘のことだよねって一回言ったことあるんですよね。あ、そうそうそう。え、ええー、って言わないのって言われたんですよ日本で多分、ええー、っていうことは聞いたことがなくて、そもそも何の略なのか、ええー、って何て書くのかもすらもわかんないです。ルーちゃんが使ってるってことは、台湾の方々も、 使ってるってことこなんですよねそれはね、日本では通用しないんですよ。え a えってそもそも何の略かん、どこから来たのか、コメントで教えてほしいです。これを見てくださってる日本人の方も、もし台湾の方が、えいえいねって言った時は、え a えイコ ー, ール割り勘と思っといた方がいいです。ピースアゴ Google マップを 開くとき。これは一見ね、何のことって思うかもしれないんですけど、ルーちゃんが Siri にね、Google マップを開いてっていうとき、どうもか、グゴマップ。めちゃくちゃかっこいいんですよね。もう私が7年間見てきた中の、かっこいいルーちゃんのベスト5に入ってるぐらい。あれをいきなりですよ。街歩きながら、ちょっと、あ、ここの道わかんないなぁ。どうもか、グゴマップ。かっこいいっすよ。 ルーちゃんとか台湾の方の英語の発音ってめちゃくちゃ綺麗でかっこいいんですよ歩きながらワンオーカイグーグーマップイスサンゴウェイーちゃんが電話してるときにウェイウェイウェイウェイウェイとかねいろ ん, んなテンションがあるのすごい面白いなと思ったんですよ一般的なもしもしはウェイ まあ、これはね、ちょっと元気そうな時の上なんですけど、これ、ね、たまにね、ルーちゃんの妹と電話するときに、そのルーちゃんの妹が、ウえーちょっとめんどくさそうに言ってるのがあるんですよ。あれちょっと面白いなと思ったんですよね。ディスー食べ物が壊れた。台湾では食べ物も物も壊れた時は壊れたって言うんですよ。まあ、日本では基本的に壊れたってのは機械とか。 壊れたっていいう使い方をします食べ物に関しては、まあ、食べれなくなったとか賞味期限が切れたとか、まあ、壊れたっていう表現はしないので、まあ、この動画を見てる皆さんももし日本に来た時は食べ物に対しては壊れたじゃなくて食べれなくなったとかそういうふうに使っていただければいいかなと思いますリ・ースウー・ウ・ゴ足す下流の区別ができてない、まあ、ルーちゃんよくね 逆で言い間違いますね台湾は貸スと借りるの単語は一緒なのかなそこは勉強不足で分かってないんですけどそ こ, こが原因なのかなとは思いますディース両方つぶられた、まあ、結構私はネタにしちゃってるんですけど帽子とかの形が。 潰れちゃったりとかした時にあ〜あ私の帽子つぶられた〜って言うんですよつぶられたっていう単語はないんですよね潰されたんですよルーちゃんはねこれはなかなか治んないですリースチークラーメンイタリーメン麺の言い方がめちゃめちゃ可愛いんですよねなんでルーちゃんがだいたいラーメンとか あととパスタとか言う時は期待しちゃってる自いラーメン食べたいとか台湾の方のみえんはほんとかわいいっす最後「にカマー」です何してんのよとかの意味なんですけど面白いなと思います「<笑>ニカまー」「カマー」とかすごいねいろんな言い方があってねその時の「ニカマでルーちゃんの機嫌が分かるんですよね最後の「マを伸ばす伸ばさない問題もあるんですよ結構ルーちゃん伸ばすタイプで「ニカマー」みたいな感じで 面白いですよ<笑>今ね18個ルーちゃんの面白いところを撮ってみたんですけれども多分今まとめてないだけでまだあるかなと思うんで本当に面白い行動ですそれでは皆さん「シーネクスタイバイバイ」「君と終わらない歌を歌え夜が明けようとしても」